足もお腹も腰も気になる部位全部痩せよう枕を腰の下にセットしますスタート腰のストレッチをまず行っていきます腰がしっかり床についている状態でお尻の下にね枕を置いてください腰痛い方はね動きを小さくしてもいいです マイペースでやっていきましょう。徐々に辛くなっていきます。はい、オッケー。次は足を上に上げて軽く振りましょう。スタート。これでね、腰の力、そして足の筋肉がね、緩んでくれます。 むくみやすい人とかねこれを毎日やってもらうとね足が軽く感じたりすっきりします足を出すことで腰のストレッチがねしっかりできるんで反り腰解消にもねバッチリですはいケ、OK、ー今度は膝をねパカパカ開いていきましょうスタートこれでね 股関節のストレッチができます股関節硬かったりね股関節が内旋している人はね足のラインが崩れてくるんで足が細くなりませんしっかり股関節をね外旋させる動きをしましょうはい OK ですはい枕は頭に戻しましょう 膝曲げて左右に倒しますスタートーこれでね内腹斜筋外腹斜筋キ使われてくびれが作れます体がね一緒についていく人はちょっと手で踏ん張ってやってきてくださいは息はねあんまり上がらない方がいいのでゆっくりやってください ー OK、今度は脚を開いて揺らしますスタートこのくらいの幅でね動かします結構辛いんでね動くペースは任せます足パカというとね大きく動かすと思うんですがあんまりこの辺は意味なくて下の低 い, い位置だけでね動かした方が効きますこれもね股関節周りのストレッチができるのでおすすめです はい OK、今度は膝を抱えて胸に引き寄せますスタート今股関節周りをねしっかりストレッチしたんで今度腰をね少し伸ばしましょう腰のストレッチはね床が柔らかい方がね行いやすいですベッドとか外がおすすめです 顔をしっかり引っ込めて抱えます。はい、OK。はい、今度は片方枕を置いて片方膝を乗せます。このままキープです。スタート。片方膝の位置をね高くすることで片側のね内転筋がしっかり伸びます。ちょっとお尻をね軽く上下に動かすと。 よく伸びる位置があると思います。見つけたらキープです。気持ち体をね、揺らしてみてもいいです。はい、オッケー。次は反対足です。足の下からキープです。スタート。しっかりね、伸びてると思います。片側に枕を置いて。キープ。それだけです。 関節周りが柔らかい方がね下半身痩せしやすくなりますのでしっかり伸ばしてくださいおを動かしたりしてはいオッケー今度は枕を前腿の下に置いて体持ち上げてキープですスカート枕をね前腿の下に置くことでしっかり体が、ね、伸ばされます 手の位置は、ね、ちょうどいい位置に合わせてください伸びてますかしっかり伸ばしたい方は手を手前にしてはいオッケーはい、うつ伏せになったまま膝を曲げてこのままお尻をこういう感じで、ね、足を少し持ち上げますスタート 持ち上がらないよって方もね持ち上げる気持ちだけでもいいですもも裏を上げる感じです足せにはねもも裏を鍛えるのがポイントですはい OK 今度は足を持ち上げて動かします スタート結構これお尻つらいんでねつらい人は1回ずつ足を下ろしてください寝たままで股関節硬い人はねちょっと足が上げにくいと思うんですがそういった場合はちょっと体をね横にずらして動かしてください はい、OK、反対いきましょうスタート1回ずつね足を下ろしてもいいですできる方は連続で足を下につけずにね連続でやってみて辛い人は1回ずつ下ろして OK 結構きついですねこれお尻がね痛いーオッケー今度はかえら足を作った状態でお尻を上げたら下ろしますスタートしっかりね股関節をストレッチするイメージでお尻を締めながら上げる感じですただ持ち上げるんじゃなくって 腰を丸めたまま股関節を上に向ける感じです。お尻と股関節周りがだるければ効いてます。オッケー。はい、足抱えて今度は膝持ってキープ。スタート。今お尻使ったんでね、ストレッチしましょう。油を組んでね、足抱えます。 持ちにくい人はね、足の隙間から手を入れて。膝持って抱えます。筋肉使うとね、硬くなっていくんで、ストレッチもしっかりしましょう。よし。オッケー。反対も同じようにやっていきます。スタート。 腰がねしっかり床についてお尻が伸びていればバッチリ朝とかね寝る前やってください呼吸はリラックスですはいケー。OK はいラストは枕をもう一度腰に置いて足を伸ばして曲げて繰り返しますスタート足を伸ばす時に息を吐きます腰が床についている状態でやってくださいもし腰が浮く方はね枕をもう少し下です これで下腹？しっかり鍛えましょう。はい、オッケーです。お疲れ様でした。今回はベッドでできる簡単エクササイズでした。きつい運動苦手だよ。なかなか習慣にならないよ。って方はベッドの上でオッケーです。朝晩やってください。頑張ってやったよ。って方はグッドボタンやコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。<音楽>